ちょっとこれ飲み物入れておきたいと思います。はいというわけで、あちょっと待ってください。おでかいっすね。おほほこんなシーンあるな、こんなシーンあるな。というわけでですね、はち、い、なみに、このあとですね、ここちゃん、配信をおでししたいと思いますので、はい、あと30分後ですね、これ、ちなみにゾーンです、エナジードリンクゾーンのやつです、気に入ってずっと壁紙にしてます。 あ、また紹介していないものがありましたああ、これもなんか前回あったなこれは何でしょうか普通の椅子でしょうかこういう、何なんだこの種類の椅子はこれどう使うんだろうこれは椅子なんですけど何ですかちょっとこの風呂を発見したいと思います お疲れですお疲れですちなみに今三脚がぶっ壊れましたコマはビジネスホテルからの配信アニメティアニ、ア, アメアメニティえ、それアメアメアメニティっていうのアニメティかと思ったセイコーマートのうん知らないおすすめですうん誰も来ないな なんか静かだほんとに人いるのか多分絶対人と出会わない自信はありますこんな感じでございます登りますお久しぶりでございますお来たお久しぶりですこんなところで今やっておりますエンジェルハートさんお初見さんありがとうございますいおこら<笑>部屋に乗り込むとこら<笑>平成じゃないのこらこらが流行中だぞこら<笑>うるせえだろこら<笑>めちゃくちゃ怒られますね今日あちょっとみんなに来たかったんですけどこれ毎回ホテルに行って気になるんですけどこれなんすか これ何に使う椅子ですかこれそれはあっミューなんだなるほどなるほどなんか椅子にしては座り心地悪いからなんでこれいつも必ずあるのかなんて謎なものがもう一個あるんですこれこれですねこれこれ何すかなんか外したら音なるとか非常用ペンライト取れた取れました取れましたああなるほど炭酸電池が入っていて電気をこんな感じでああもうこれホラー映画ホラー映画ですねどうですかホラーゲームかないですかホラーゲームかハイクラスのビジネスホテルを借りたんですけど なんかみんなが思っているよりもハイクラスはなかったっていうところに今ショックを受けておりますそしてみん な, なんかゴミにみんなココラつける比べてますこれだけちょっと持ってきましたからねこのホテルにあれですかあの風呂場のアミュニティですか DHC なら海なんですねシャンプー見てこいやエスターエステロワイエ薬用フォームソープ<笑>添加物読め添加物読むんですかグリ チ, ルリチンスめちゃくちゃ良いやつあいいんですかいいんですか知らんけどあ<笑>知らんとどっちですか二枚刃なら終わってるぞほらヒゲそりすかね二枚刃<笑>あでもこれ三枚入ってません<笑>ならハイクラスなやったやったやったこれ血が出るやつ<笑>血が<出>る<笑>えハイクラスじゃないですか血が出るんですかこれ<笑> は い, はいというわけでですね1日経過しましてですね本日なんですが、えー、今朝の7時13分になりました、えー、中島郊外の絶景はどうでしょうかこのような形となっております昨日はですねこのでかいベッドでっこをにさせていただきましたせい広いえこれ腹筋できるめっちゃ腹筋できる こ, れ こ, れ腹筋、うん、あこのベッド欲しいなこの厚さこの厚さ これれとこれこの厚さずんでも沈みきれないというねはい、はいえー、こちらの剣を使いまして食事タイム行っていきたいと思います場所はですね5階のレストランテというところですねこれがなければ、えー、調子が食べれないというわけでですね忘れて持っていきたいなと思いますめちゃくちゃ楽しみですね どうもありがとうございます。<音声><音声><音声> はいというわけでですね朝食サービス食べてきましためちゃくちゃ美味しかったです普段食べているものとは比べ物にならないほど噛めば噛むほど味が2層3層にわたって味変してくるいろいろな素材がたくさん入っているんで、えー、伝わっていますか はいそんなわけ で, ですね、美味しい朝食サービスでした。さあ、ありがとうございます。これもですね、すべて、ここじゃ1ヶ月頑張った自分でのご褒美というわけで、今回ですね、こういったホテルに泊まらせていただきました。というわけでですね、今現在の時刻が、えー、7時52分。えとりあえずですね、8時になったら、ここ出て、まあ、家出て、まあ、また仕事を頑張りたいと思います。YouTube も更新していきたいと思います。こんな場所におります。では、また次の動画で会いましょう。 はい、というわけでですねえー。密着できました。これから帰ろうと思います。でかい窓ガラスね。お部屋チェックオープニングとって、ね、そうですね。こうやって座ることができる。おお、こんな椅子がついておりました。これ見て入るな。るなよ。半端じゃ。